あの仕事辞めて後悔するのかって話をしていこうかなと思います結論から言うと仕事辞めて銀行辞めて僕は全く後悔していませんその理由とプラスえそもそも銀行員って何してるのって疑問に思っている方だとか あとは、大学卒業して、新卒で銀行に働きたいなっていうふうに思っている人に向けて、実際どんなことをしているのって話と裏側の裏話をまとめていこうかなと思います。僕のチャンネルではこうした仕事を辞めてフリーになってどういうふうな仕事をしているのかっていうようなリアルな話とか、あとはリモートワークして都会と田舎で生活したりだとか、福岡で月8万円でコスパのいい生活をしたりする情報をまとめています。よかったら応援登録をお願いします。 今日はあ銀行を辞めて後悔してるのかもったいないというふうに思っている人に向けて発信していこうかなと思ってるんですけれども実際どんなことを、えー、僕がしていたかというのをまとめつつプラス後悔、えー、してるかしてないかというところ後悔してる部分とか後悔してない部分、えー、どんなことがあるのかなって話をしていこうかなと思います、えー、まず一つ目一、えー、つ目なんですけれども銀行員ってそもそも銀行員って安心安全っていうふうに思われてますよね、えー、それって本当に合ってるのっていうところをお話ししていこうかと思います、えー、ね 銀行員ってね安安心安全とか特におじいちゃんおばあちゃん世代って銀行員は誠実で安心安全でっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが正直安心安泰とかっていうのはないなっていうのは、えー、印象です、えー、特にね僕の場合は地方銀行に勤めていたので地方の銀行に勤めていたので特に地方の銀行ちっちゃな規模の地方で働いてる銀行員の話をしていこうかなと思います 逆にメガバンクだとか外資系の銀行の話ではなくてより一般的な銀行の話っていうのを踏まえておきたいなというところですまず1年目の年収でいくと僕の場合だいたい250万円ぐらいでしたこれどういうことかっていうと平均の月収ってだいたい20万円ぐらいですよね日本全国の平均月収大学卒業して 4, 大学4年大学卒業して平均年収ってだいたい20万円になってました年収じゃない平均月収ね 平均の手取り、最初の手取りか。手取りは16万円くらいか。平均の給与って20万円くらいですよね。そこから手取りでいろいろと引かれて16万円くらいになっていて、年収でいくと大体250万円くらいになってました。それってね、あんまりね、まあ一般的というか、少なくて、普通のレベルですよで。そこから1年目、2年目、3年目くらい、4年目くらいまでずっと同じ横ばい250、250、250ぐらいで。 推移して、プラス、ボーナスでね、ちょっとね、あの幅が効いて、280とか300ぐらいにはなるんですけれども、5年目ぐらいまで、年収はほぼほぼ変わりません。で、そこから5年目以降、どれぐらいになるかっていうと、だいたい500万円ぐらいになるのが地方銀行というふうに言われています。そこから年収が500万円になって、そこから役職がついて、役員になってとか、支店長になってっていうふうになっていくと、ようやく年収が1000万円ぐらいになるという感じです。 地方銀行の支店長になってようやく1000万円くらいになるんで、そんなに収入は高くないのかなっていうのが地方の銀行あるあるです。よく言われている安心安泰とか、あお金が収入が高いっていうふうに言われているのはメガバンクとか、外資系のバンキバンクの話であって、全然そんなに収入高くないっていうのが正直なところです。まあね、世間的に成立だとか高級取りっていうふうに言われているのは田舎の話なのかなっていうふうには、 個人的には思ったりするんですけれども、実際、実際でさ、若者の就職ランキングを見てみると面白いんですけれども、4、5年前まで銀行とかメガバンクってランキングに入ってたんですけれども、今、全然入らなくなってきつつあります。これどういうことかっていうと、ドラマでもよくあるじゃないですか。犯罪直樹とか。えー、っていうドラマ見てもらうと分かると思うんですけれども、結構ね、ブラックの部分とかあるんじゃない、あるですよね。あるんですよ。っていうのを世間的に知ってというか、 銀行ってそもそもそんなに安全じゃないよね安心じゃないよねっていうふうに世間的に思われてるような印象もありだんだんだんだんランキングにすら入ってこないようになってきましたでねあのメガバンクの話でいくと今後10年今後10年で従業員を10万人リストラ早期退職者を促しますよっていうふうな発表をメガバンク3校がやってますトップの銀行がもう10年間で リストラしますよ、早期退職者を募りますよというふうに大々的に発表しています。これどういうことかというと要するに、要するに銀行のビジネスモデルがそんなに収益を生まなくなりましたと、で収益を生まないからこそ、従業員を削減して、人件費を削減して利益を確保しますよというのを発表しています。要するに銀行は難しいと。 銀行の運営は難しいんで収入がなくなってくるんで経費を削減しますよっていう風な形で発表してるんですよ。ということはイコール今後うなぎ上りに右肩上がりするわけではなくてどんどんどんどん下がっていくっていうのがビジネスモデル的には銀行のビジネスモデルとしてあるのかというところを踏まえていくと踏まえるとですよこれから銀行を辞めるのはもったいないと思うのはそれこそもったいなくて。 下がっていく企業にもかかわらずそこに残っておくのがもったいないんじゃないかなと個人的には入ってきて銀行に入って僕は思ったところですでねなんでね僕が銀行に入ったかって話もあるんですけれども正直その当時僕が入った当時その銀行が右肩上がりで伸びてましたこれなんでかっていうとそのね銀行の中でも革新的な企業として取り上げられ雑誌に取り上げられるくらいあの新しい取り組みをどんどんどんどんやってるような印象の銀行だったんですよ で、僕はあのね、純粋な、純粋な大学生だったんで、あ、なるほど、銀行でもすごい革新的な企業があるんだと思って入ったんですけれども、入ったはいいものの、そんなね、中、中身自体は大したことないというか、あの普通の銀行でした。なんで、あ、全然普通の銀行なんだと思って、あの、何て言うんですかね、まだまだやっぱり、あの、紙で処理したりだとか、ねね、ちょっとね、お話ししたいのがもう一つあるんですけれども、銀行って皆さん行かれたことありますかで、行ってみると面白いんですけども、銀行入ったら、あの、紙を渡されるわけですよ。 これ何ですかと言って。これは町の、町時間とか、町の番号、番号札をもらってで、その番号札で待ってくださいねと言われるんですよ。で、それで待って、で、受付行ったら紙に書いてくださいと言われて、例えば、えー、お金を引き出すときに100万円以上とか200万円になってくると、高額の出金になると ATM に引き出すことができなくて、で、できなくて紙に書いて、で、名前を書いて、印鑑を押して、金額を書いて、っていうのを提出しないといけないわけですよ。 これでちょっとね疑問に思いませんかまだ紙なんですよ。銀行行くと紙に書かないといけないんですよ。これ、あのね、当たり前のことですけど、紙に書くって、この時代紙に書く必要あるのっていうふうに、えー、ね、僕は純粋に思ったりするんですよね。皆さん思いませんか紙に書くんですよ。で、ATM で、まあまあ、ある程度のことはできますけど、 できますけど、例えば50万円の引き出し上限があったりだとか50万円しか引き出せなかったりとか引き出しの上限を上げるためにさまざまな手続きを踏まないといけないっていうような、うんね、システム上の、えー、そういうセキュリティがあるわけですよ。それをやらないといけないと思った時にあこれそんなに紙でやる必要あるのかセキュリティ的に紙ってどうなのって思っちゃったわけですよ。 こうなってくるとやっぱりもう銀行って辞めたいっていうに思うのは当たり前で、ちょっとね、まあやっぱりその紙の良さもあるとは思うんですけど、印鑑の良さってあると思うんですけど、印鑑って必要ないなって僕は思っちゃったんで辞めてしまったんですけどねあ。そういった中で、えー、銀行の業務の中でもその紙を、えー、見る人。 紙をチェックする人、チェックした人をまたチェックする人っていうのがいて、それを窓口の中でじ備準備でやってるっていうのが銀行の窓口の業務になってます。これね、必要かって言われたら僕は必要ないと思っちゃってるんで、そういったところで、まあまあ、銀行辞めるのは当たり前なのかなっていうふうに個人的には思っています。そもそもビジネスモデル的に古いのかなっていうのは印象です。で特に何で古いっていうふうに言い切れるかっていうと、 銀行の業務ってその窓口の業務だけじゃないですよっていうツッコミがあるかなと思うんですけどもただそのお金を貸す業務すら今赤字になっているっていうのが現状です例えば銀行にね100万円貯金してますよとか他お金持ってる人だったら1億円ぐらい貯金してますよっていう形で銀行に貯金をしてその銀行が持ってるお金を銀行がですよ銀行が企業に貸して 貸した利息で収益を得てる。貸した利率で収益を得てるっていうのが銀行のモデルですよね。例えば1000万円、1億円、1億円を他の企業に貸しましたと。で、10年間1億円貸すんで、その利息、利率を返してくださいよと。10年間で1億円貸すんで、 1億1000万円にして10年後までに返してくださいねというようなモデルが銀行のモデルですよね。貸したお金を返してくれることによって1000万円分の利益になって返ってくるというような形が銀行のモデルなんですがなんと最近の日本、日本事情皆さんご存知かと思うんですけれども結構日本ってね企業的にはもうどんどんどん下がってきてるじゃないですか。時価総額では平均、平均、あの、単価。 平均株価指数、株価の平均はずっと維持2万円台で維持されてますけれども、えーね、企業の収益だとか売り上げだとかどんどんどんどん下がってる状況なんですよねそうなってくると、えー、お金を借りる企業も少ないですし実際に借りてそれを返せる企業っていうのも少ないわけですよでどうなってるかっていうと地方の現状でいくと大体の企業が借金を借りて で赤字の補填をしてでまた借金をしてっていうような形でじゅんぐりじゅんぐり回ってるような企業もたくさんあるというところを見ると融資業務お金を銀行が貸す業務自体も赤字になってるようなところも多いというところなんですよえじゃあどうしてるのって話じゃないですか銀行は、えー、ね預金してもらえるお金を貸すことによって利益を出してる企業にもかかわらずそれ自体が赤字になってるんだってどうやって収入を上げてるのっていう話なんですけれども実は 投資部門がが赤字字を黒字に補填しているとところがほとんどです例えば保険小さなところで行くと保険とか生命保険だとか売ってるような部隊が一生懸命頑張っていてそこが利益を出してたりだとかあとはその1兆円10兆円ぐらいの規模の銀行であればそれを、ね、投資部門市場金融部みたいな形のエリートが集まるような部署でそこで投資をしてるんですよ。 それで利益を上げてるっていうのモデルが大体の地方銀行のモデルなんですよね。なんで、融資業務自体では証字になるケースがほとんどで、えー、多くで、ただ投資部門で頑張ってて、えー、利益を出してくるっていうところがあるというふうに見ると、まあ、もう投資銀行と思ってもいいんじゃないかっていうのが内部の現状になっています。 これ、ね、あのいろんな、ね、銀行の決算書を見てもらうと分かるんですけども、もうあの疑問に思った方はもう決算書を見てみてください。本当に融資業務だとかそんなに利益出していなくてトントン で, で上げているのは投資部門だったりするのでそういったところを見ると、まあ、まあビジネスモデル的にも古いかなとでもし、ね、あの興味がある方は決算書を見てチェックしてもらうとすごく面白いかなというところです。 3番目のポイントなんですけれども人をだましてる感覚になるというところです僕が銀行を辞めた最大のポイントなんですけれども自分だったら絶対に買わないような金融商品を売らないといけないというところです例えば保険投資信託クレジットカードなんかを、えーね、お客さんに営業をかけて売らないといけないわけですよこれがねまあ仕事といえば仕事じゃないですかまあまあまあそれが僕の中では人をだましてる感覚にしかならなかったというところです 例えばですけど、クレジットカード。今、無料で作れるクレジットカードがたくさんあって、還元率で言うと 2% 以上あるような還元率の高いクレジットカードがもう世の中にたくさんあるわけですよね。そういったたくさんあるクレジットカードがあるにもかかわらず、銀行が作ってるすごい、あのね、あんまりメリットのないカードをおすすめしないといけないっていうのがすごく苦痛でした。例えば僕が持ってたクレジットカードでいくと、年間費が2500円ぐらいかかってて、 還元率 0.1%、0.5% だったかな。もうほとんどつかないようなポイントカード、えー、クレジットカードで。それをお客さんに勧めるわけですよ。これはめちゃくちゃいいですよ。まあ、作ったら、ねえ、うん、メリット、とりあえずメリット言って、で、でもまあ年会費2000円かかるんですけどね、みたいな感じで言って、それを言ってしまったら、あのやっぱりみんな契約してくれないんで、そこはメリットデメリットをうまい感じで話しながら契約してもらうんですけれども、絶対に自分だったら買わない商品を、えー、無理やりお勧めして、 付き合いだからあ契約してくださいよっていうふうにあお願いするのがすごい苦痛でした。で、プラス自分でも持ちたくないわけですよ。年間費2000円かかるようなとか、まあまあ、それは、まあ、ちっちゃな例ですけれども、自分だったら持たなくてもいいようなクレジットカードをわざわざ持って、で、上司からはね、そうやっていうふうに言われるわけですよ。お前は こ, れこのクレジット持ってねえのかお前、ね、銀行のくせに、お前ね、恥さらしだろみたいな感じで言われるわけですよ。なんで、渋々契約して。 で年間に払ってっていうような契約をしたりだとか、または保険ね、保険だとか、もう絶対自分では買わないわけですよ。手数料がバカ高いし、例えば100万円契約したら、えー、10% ぐらいを、えー、契約手数料として持ってかれて、えー、90万円から運用していくような商品だったりだとかするわけですよね。それだったらネットバンクとか、ネットの証券登録して、安い、ね、手数料の商品買えばいいっていうふうに思ったりしてしまったタイプなんで、それだと、あね、全然面白くないなっていうふうに思っていきました。 で他にもおじいちゃんおばあちゃんとかやっぱりお金持ってる方に営業かけないといけないんでそういったおじいちゃんおばあちゃんにあの今日も来ましたみたいな感じで営業かけていってでそこから契約してもらうっていうのがすごい騙してる感覚にしかならなくてそこが、えー、面白くないななんかちょっと違うんじゃないのって思って辞めました僕の中ではまあまあそれが仕事として割り切って営業すればいいんでしょうけどもっとね 自分でおすすめできるような商品があれば面白かったかなっていうふうには思ってます。ね、最近に行くと大手の生命保険会社があの認知症の方に契約をして無理やり、まあ、もちろん中身は知らないですけどもニュースを見る読む限りでは、えー、無理やり、ね、契約して、えー、認知症の人に契約させて何千万の、えー、契約をかけて、えー、数字をしてた契約をしてたというような事件もあったりだとか まあ、正直ね、あの内部の話からすると、やっぱり上司から詰められるわけですよ。お前、今日、何しに外回りしてきたのかみたいな形で言われたりだとか、数字目標があって、その売上目標に対して、しっかり超えていかないと昇給できなかったりするわけで、その悪循環の中で、多分ねやってしまった認知症の人にも、進めてしまって、上司も、多分認知症だとかっていうようなあの人に対しては、2人でえ承認を得て、その役員だとか、え、ー 役職を持っている人を確認をして契約をしたりするんですけれどもそれを超えてまであの、ね、契約しないといけないような内部事情があるっていうのが正直銀行の話ですでこういった形でいろんなねあの商品だとかあの販売実績を出さないといけないっていうのが銀行というのを頭に入れてもしね銀行で働きたいなと思って思う人がいたりだとかあとは銀行辞めたいなって思う人がいたりだする場合には えー、こういうういいいいののあるよとを頭に入れれていただければなと思います、えー、今日は、効果するのか銀行辞めてもったいないと思ってるのかという話を赤裸々にお話ししてみました。ちょっと長くなっちゃったんですけどいかがだったでしょうか、えー、結論を言うと最初言ったみたいにまあ全然効果してないと僕は全然効果してなくて年収も250万円の話をしたんですけどもそれ以上になりましたしフリーランスになって全然自分の好きな仕事を気合い入れて仕事したんで全然収入も上になりましたし えーね、リモートワークとして都会と田舎とこういった、ね、あの畳の生活もできたりだとか、えー、福岡にも家があるので福岡で仕事したりだとかっていうのもできるようになりましたそう考えると、えー、やめてよかったかなと、えー、心から思ってるような試合です、えー、今日はそういった赤裸々な話をしてみましたいかがだったでしょうかもしね、えー、僕と同じように金庫やめてみたいなとか仕事やめてみたいなっていうふうに思った方が いらっしゃれば youtube 他の動画でも収入の稼ぐ収入を上げる方法だとか仕事の方法だとか仕事を見つける方法だとかアップしてますよかったら他の動画も見ていただいてオンラインサロンとかいろんなところでフリーランスの仲間を作ったりだとかあとはねサバイバル合宿っていうのをやってますよかったら他の動画も見ていただければと思いますというわけでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ